ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。あの白い橋は、白金山道橋です。左側の奥から、埼京線が来ました。右側が山手線です。白い橋は、 日本国内に現存する数少ないフルレールを構造材に利用した古墳橋ですハイレールで作った橋です優美な曲線を描いたアーチ橋です山手線上部にはシンプルなラーメン構造の橋になっています電車の高架橋はラーメン橋って言います 画面は骨組みを意味するドイツ語です左側を走っているのが湘南新宿ラインですオレンジと緑色でかぼちゃ色ですねまた埼京線と山手線が来ました 東鉄線の新型車両来ないかなご視聴ありがとうございました。